<笑>一生懸命来てくれる人はすごく嬉しい人ねであのこう知らんぷりしてさこうやってこうやって「はいやって」なんてそう全然やる気ない人もいるんだけどあの一生懸命ねこうやって来てくれるとすごくいいだね自分がこれ安定ね ど, どういう形にも自分が安定してて相手こうこうやって相手やったらぶつかっちゃうからこれぶつけないのねぶつけない方法でこう来たらほら自分が安定してんだけど彼は。 安定自分が自分の力で崩れちゃうっていうそういうふうにやりたいのねだからそこにいたんじゃダメなの目標相手がこう掴んでくるところにいたんじゃぶつかり合いになってその何グラムで立ってるか知らないけど相手はねで自分は1キロで5キロでってこう調整してるでしょここでベスすト男ところがいなくなっちゃってるの いいいいいいなくななななくっっっちゃててるとこんだからほらほ、ね、いいいい手いないってそれを「彼 5kg で来るかなってこうやって 5kg で彼の想定通りやっちゃダメなの、ね、そ想定を外してんのこうやってそしてこう自分が発展しててこういうねそういうじゃ あ, あやりましょうこの手僕の問題としてのはこの手で本当に問題としてるのはこういうねこの次の手とか次の蹴りとか。 彼の攻撃が嫌なのだからここにいたんじゃやられちゃうんだからだからこっちへ入って彼の視覚ここそうすると振り返らないとできないの彼はねこうやって入られちゃったらここら振り返ってこなきゃいけないの力こうやって持ってるからねそう振り返っていいよでボカッて来るのね普通はでもボカッて振り返ってきてそれが来たらこういうふうにできるようにやりたいわけいつも安定していたいわけで 来たたんだけど、に入っっちゃったの。そしてこのまま手を出していけばこういうなるのねあと彼によって自分が安定なんだろう自分が影響を受けないようにいやーいないんだってい な, いなくなっちゃったそれでこ う, こうだから自分は全然彼関係ないの自分が彼のいないところね死角に入ってそれでこう出してきたの 彼はかいのここにねたまたまあ あ, あ, あいたんですかってそういう感じなんだからこれこうやってやっちゃうみんなこうやってあとここの競い合いじゃないからねここじゃない僕は重心考えてる彼の重心だからこうほら重心これできるんだよね自分が安定してればああここ意識したったらできないよこれで何か根を切やられちゃうんだからや ら, れやられちゃうんだよ こうやっつけていこうとしたらやられちゃうのだからやっつけようとしないで甲府に入ったそしてこのままこう出てきたやっつけようとしてないからやっつけようとしたら競争になっちゃってわうこう上ってこういうかバーンってくるよねやられちゃうよねやっつけようとしてないで四角入っちゃったそして彼をやっつけようとしてないの自分なんてのことだけ考えてんの そういうい感じねじゃあ上ちょっとやってみましょうかどうぞこうしましょうあのみんなこうやって手こうやってやると手気にしてしょうがないからこれみんな気にしてんだよねこの手なんかやりたいのねこれ手やめちゃって な, なしにして手だけ出すので知らねえよってそういう感じで彼はだから手使わないの手使わないで、はい、こ, こで自分が安定してるそういうふうに気にしない練習だから気にしないの それでたまたまこう振りかぶってきたの彼がちょうどこう掴んでくるんだよねで掴んできて何か攻撃してくるの攻 撃, 攻撃して攻撃して攻撃してこないと攻撃してこないとこうやってやってらさよならなのさよならの安心で全然ありがとうってバイバイってそういう感じでしょでも攻撃してくるから次の手ね次の手ほらこう次の手こう次の手こう だから最初の稽古としてはこうやってやらないでこうやってやらないでこうやってやらない で, ないであ気にしねえんだよってそれかっゃう<笑>それでいう感じ で, いい、ね、で最初の稽古えボカッてやられたから こ, れこのまま行ったらやられたんだけどいなくなる練習だからいなくなる練習だからこう来ていなくなる練習そしたら次来るよね待ってたらでも、ま、これ稽古だ か, だからちょっと待っててもらってでこういなくなる練習だけ。 これだけ、それを普通の普通の格好これで最初はやりましょうそれから掴んでくのやった方がいいかもしれないじゃあやりましょうどうぞ こ, この次はじゃあさ持ってもらってね持ってもらってでもここに行っちゃダメなのさっきと同じでここに来るのでここ気にしないの気にしないでこうい う, うに入ってんのそうすると手があるんだよね手がで上から出すのこうやってで自分のこうこうこうやって防いでる感じね こうやってやって、あっ、やばいで、おっ、おるな、とかちゃう。ただ、こうなっちゃったね。そういう感じなの。で、上手くなってきたら、もってやばいからね、こうやってやらないで、こうやって、落ち着いて、こうやって、こうやって、こうやって、入ってる。入っ て, 入っていくる。倒れちゃうね。う僕は何もしようとしてないんだけど、彼女が勝手に倒れたっていうにしたいわけ。僕の力で、こうやって、こうやっていなかっ やってないんだから僕は自然と歩いていったらこうなっちゃったのほら全然何もこれ手段からやってないねただ歩いていっていいとこ歩いていったってそういう風にしたいわけだからそれは稽古だからねみんないろんな人いるからいろんな人と稽古してこうでまっすぐそれでほら歩いてきた歩いてきた歩いてた倒れちゃった何もしてないんだけど そういうにやってほしいわけでそのそこに場所を探してほしいわけいい場所なるべく自分がリラックスして相手に関わらないで何ていうのかなあのそうい う, そ う, い, う場いい場所もらういい場所ねこう来て四角もらってまっすぐ防いでるのこの手この手で防いでるのあっやべえなってこれ次何か来るのねやばいでこうほら出てきた の, こ, のこうやって。 そういうい風にやってほしいの、ね、だから気にしないでねこういうとこねそれの練習だからねあの投げる練習じゃないからまあそういう話じゃあえー、っと上今みたいね上みたいじゃあやりましょう前に前に前に一撮取りゲーム一撮取りゲームっつったんだけどね位置取りゲームなんですよあの位置取りあじゃあ自分の位置はどう相手の位置はどう位置取りゲームだと思ってた方がいいのねそれやってるつもりでいるので 位置が悪かったらボカって来ちゃうのほら位置悪いからほ彼女の四角だと位置がいいでしょ、ね、でこうやって上げてくるんだけど位置がこの位置でこの位置で彼女に上げたければこ う,、ね、こ, こうなっちゃうのでも位置がいいとねこうなっちゃってほら位置が位置が全然だい1 一応、1の競争は1、ね、の, の競 争, 一の競争なの111手の競争じゃないのこれ全然だから位置取りゲームだって僕は言ったんだけどそういう話だからねそういうつもりでやった方がいいのそれじゃないと寄りかかって彼女のこの手を基準にあの寄り所にしてこうやって。 倒したくなっちゃうからよりどこら関係ないのいなくなったらいなくなったらいいのい な, くいなくなって い, いなくなって関係ないでしょ、ね。まあ自分がまっすぐなったなまっすぐになった状態でおー歩きしたのほらおお。いても い, ていなくても関係ないの位 置, 位置通りだからそれじゃないと投げくっことになっちゃう投げ合いになっちゃうあの力でね投げ合い位 置, 位置で 位置でや っ, つけやっつけてるっつうのはでいい位置もらうのいい位置で今はこうね今は四角入ってこうね位置もらってね今度はじゃあいいよこう位置 こ, こっち行きたいんだけど今は今はこうつながってこうやったんだよねこうやって今度はこうだよこうやってこれから邪魔だなこの手後ろ向きほら同じでしょ<笑>こうやって来て こうやって出すの同じだよねやってることはねさっきあったのその手も出したままこう来たいい位置来たのこういい位置で向こうきたのねで今度はこの手邪魔だから目の前に手が邪魔だなこういうふうにそうするとこういうこういう技ができたのねたまたまこう邪魔だほらほらほらほらほらほいうとこ自由 全然こう、っっしてて、いなこうや昔はねこうやって羽織ったりしたの鼻つぶしたりとか鼻の骨折れたりやったんだけど今はこうね邪魔だからこれ邪魔これ邪魔これで邪 魔, 邪魔なんだよね彼女がこうやってこ邪魔してるから来ないんだけどねこうやってやってからほら来ないよねほら来ないよねで邪魔だから俺はこっち出してくる。 その瞬間に出てきたでこうやってやってるのと同じじゃあちょっとうちがやってみようか今みたいなねはいどうぞあの入り身でも転換でもいいなは最初はねこう転換こうやってやってでこう転換してそれからこ後ろ入ってきたのねで今の僕のやってるのを思い出すとこの ま, ま来たのこのままこう入り身でこう入ってあるでこの手が邪魔でしょ邪魔だからいなくなってこうに や, やったの でも転換でもでもきるのこうやって転換してでこの手邪魔でしょここの手こう…ねし彼女は自然的には、ね、さ僕がこっち来ちゃうと彼女はあいなくなっちゃったってなっちゃうんだか ら, そしたらか彼女はこっち振り向いてくるのこうやってこうやっ て, そてボカってこうで蹴りとかくるのあこっちねそうそうだからこうやってやってやった時にあ振り返ってくるのを利用してこういうふうに入ってきたゃじゃ あの、詳しくは言われてないんだけど、そういう話だからね、あのなんていうのかな、彼女の自然的な反応っていうか、防御反応とか、そういうのを利用してる、それでも技が成り立ってるからで、最初のうちはそういうこと分かんなくていいけど、もうあの結局はそういう話、だから転換でも入り身でも関係ないの、こうやって、こうやってこ、これね次、もしくはこの手、くるくるくるくるんだもんね。 分かってんのでこっち来れば必ずこっち向い て, 向いてくるんだか ら, こ, らこっち来て向こうへ「さよなら」っつって向こうへ行っちゃう人はい、少ないんだよねやっつけようと思ってこうやって持ってきたんだからでこうやって行っていこっちいなくなったらああいなくなったら こ, この手よりのこの人やっつけたいのねでこう殴るとかだからこう出てればできないよねこれこの手出されちゃってるからほら腰回せないのこう出しちゃったのおへそが向こうへ向いちゃってるんだから こ手出ないよね、で そ, そこのところ捨てられちゃったのこれ捨 て, 捨てないでって言ったけど捨てられちゃったの<笑>そういうふうにそういうふうに捨てられたことある人はよくわかるって僕<笑>みたいねまあそういう話<笑>そういう話<笑>、まあ、そういう話だから入り身でも転換でもいいの転換転換でもいいの転換だと場合はこういうふうに捨ててほらねえー、っとじゃあ次ね<笑> えー、っとあ今こうやったでしょこうやってこれおこれ捨ててこうやったのね今度つなげとくのつなげといてこっちから今こっちへ入ったんだけどこっちへ入ってくるとこうつながってるとこうなっちゃうの同じ技なのこうきてこうやったのねこうきてこっちからこういうふうに前に入ってくるとこうなっちゃったの一挙の形なの これは難しいけどいろんな感覚あったんだけどこう来てこう入ったのがこっちへ入ってたのでこの手この手はこっちから入ってたのこうふうにそういうれ勢いになっちゃうのでねこうふうに場所を作ってあげてまあそんなこと言わなくたっていいんだけどね普通は今はこう入った今度はこっちから前にこうふうに入ってきたの うそうするとこうなっちゃうでこう今の中に入っていく形と一挙の形は同じだってこと後ろに入るか足が足が後ろにこう入ってきたかこっちにこういうに入ってきたかそれに違いだからねこっち来た時にこれできないの人の前にいってボカってやられちゃってこう刺されちゃうからねだから こ, この手をこっちからこう、ね 今はこういうふうにやってるのこういうふうにそしてこっちに入るこう前に前に前に、ね、こうでこうまあつ難しいけどねじゃあ一挙少しやってみようか、ね、じゃあ同じ感じでその照明打ち正面打ちは昨日これで僕らがやったのは<笑> なんていうの、まあいいやまあ、あこうねこ う, こうその正面打ちこうこう上がってきた時にパッてこう入るのこう ね, ね場所通りで後ろにほくれちゃうとあーってなったこうで表行いいけないの行き場ないのだからしょうがないからこうやって入ったのそしたら裏なんだそういう話だからね ももう何度も言ってんだけど、動画でも何度も言ってるし一挙の説明と四方投げの説明と何だっけけなんだっけ入り身投げが入り身投げの説明なんてもうさんざん100ペン200ペン300ペン分かんないけどさやってんだけどねまあな何でもいいやあまあまあで一挙は戦の技なのだから上がってきた時に出てなきゃダメなのこうやって本当 は, こは場所 これ遅れちゃったら裏に入るしかないのこれこうやってって後ろにね入るしかないでも線でこうやって上がった時に入 る, 入ることはできるよまあ線の技で後ろに入ることもできるでも遅れちゃったら失敗したあっ失敗して遅れちゃったしたら裏しかないってことでそれを表にやっていくからみんなおかしくなっちゃってこうやって来てるのにこうやってこうやっていかないんだよね審査でもね で大体やってるのはこの技をやってるから稽古は分かりやすいからこの技打たせてはい打ちました受けましたそれで出ましょうこれは表は出れないの本当のこと言ってだから上がってきた時に出てるっていうそういうふうにやりたいわけ本当はね稽古の時はねそういう意識でやってほしいわけで表やるのは上がってきたのを見てるので こ, これはご無法 これゴブゴブ本当はこれよりも早くやんなきゃいけない自分から打っていってそれが線の技だからねこうだからね上がってきた時にはもうそれを見てて上がってきた時にはもう出てるってそういういやりたいわけ、うん、そのなんていうのかなそれがみんな打ってあってこれからスタートだから表できないよこれ本当はね まあ審査ど、<笑>温度上がった時にこういにねこう出てるこういうこういうそういう意識してちょっとやってあの正面打たせて打たせたこう出てるよねそしてこう行き場がなくなって彼女倒れちゃったのほら僕がこう場所も洗ってたからこう彼女の行き場を作ってあげたらほら 全然崩れないんだけど彼女の行き場取られちゃったの あ, あ僕は彼女の重心取っちゃったから重心ってのは彼女の場所をほら な, ないように動いちゃったからねほら崩れちゃったの僕は何もしてないんだけど彼女は勝手に崩れちゃったそういうふうにやってほしいわけじゃあ正面打ちでちょっといろいろねやってみましょうどうぞやってください今どうしたんだっけ<笑>今こうねこう正面打ちで こ, こうやったのねで これ今照明打ちは前から入ってきたのこ う, いうこういう形ででもこういう形でもあやめたってこういう形入ってもいいよ。そうするとこうなって後ろにもらえるからね場所の場所の競争だって言ったけど場所なのねでこう打ってきたこうねこね場所こういうとこと彼女は何もできないでも自然防御反応としては これ緩めてこうってで こ, こ, こういうのが来るとかこの手で来るとか足が来るとか自然とそうになってるのだからここ入ってはいいけど安心してちゃダメすぐやんなきゃダメこうやってすぐすぐやるの入ったらすぐやる こ, うこう来るんだからこう や, や, やっちゃうのやっつけちゃう<笑>だから立て直す前にやるってういうのはほら部族の基本だからね 相手が立たなされちゃったらもう一回引き直してやんなきゃいけないんだからだから崩れてる入った瞬間にこうほらうやってんので場所取りゲームだからね場所取り入った瞬間に場所取り場所<笑>そうすると転換の今転換なのやりましたけどそういう形で転換形形は転換の形なのだからこう入ったら転換する とこうねこれが普通の形で先生によっては下にこう入って下に落としてとこう壁側こうが、ね、あるの こ,、ね、ここがねこる壁壁ここ壁そうここ行くとほら何もしてないんだけど壁にぶつかって体は自分で倒れちゃったそういうふうにやってんのねここれこの間 っ<笑>てこうやってこうやって落としてきて壁があるのほらほらほら壁にぶつかっちゃったのそしてこういったのそうな感じですねいろいろいり皆も投げもいろいろ考え方とかいろんな健康方法とかあってあるんだけどねこうこっちから入ってもいいのこう 前, 前の方からあやーめたってこう入ってもいいのとこうなるね それから、打ってきたのは、四方投げみたいに、こういうふうに、それから入ってきてもいいよ。ほら、どっちでもいいの。それは、本当は相手によるの。本当は相手によって、相手の、相手がこの肘、この肘ね、肘、肘を制するっていうのはすごい大事。あの、武道の基本だから、肘は必ず、こうね、こう入ってくれ、わーくるの、必ず。 こう来た時ほら止めてんのほら肘肘肘そして入ってんのちでポカッてやってるのねまあそれはもっと上手くなってからってからまあ最初からそんな肘肘になって気にしてないでで、まず後ろに入って安定してること安定四角に入ってるの彼女は何にもできません僕は何でもできますそういう状 況, 状況で転換で場所を作って どうぞこちら来てくださいねってこうそしてぼわって出てくるってそういう形で、ね、これが普通の形、ね、だ出て行ってくださいねとかここどうぞっていう風に気持ちがないとできないのねこう打たせてあここにありますよどうぞ来てくださいって そ, ういう、ね、それでこうやって場所そういうつもりねじゃあやりましょうどうぞい投げ今度じゃあ正面打ちです こう入ったのね、今までこうやったりとか、なんだっけあ、こうやってやったりとか、で、ちょっと気がついたのはね、意外とみんな、彼女こっち向いてるのに、こっち、こっち向いてるんだよね、自分はこっち向いちゃだめ、まあ、全然手、全然意識がなくなっちゃうから、こ の, この手見たいの、自分が、こういうに、同じ方向を見るの、彼女と同じ方向、これ基本だからね。 ああ彼女は向こう行って僕はこっちじゃないの彼女と同じ方向見るってすごい大事だからこう来たらこう見てんのといるよねここにで意識の中に入ってるのこれは意識の外意識の中に入れておくのね意識の中に入れてで隙間作ってボカっていつでもできますよってそういう状況をねやってほしいのね あ、そういう話今度はこうねこう待ってればこうかってくるのこうほらねだから後ろもらったら後ろもらったらすぐこうに入るのそしてこう武道だからねあの、やられちゃったら終わりなのブサッと刺されたら終わり死んじゃったら終わりだから生き残るためにこう これ、は別よこれ。こうやってやって、ボカって殴られても、我慢して、次の一発やっつけないんだからね、こ、ま、れ、あ、一発やられても全然平気あ、平気じゃねえけど、スタミナ奪われちゃうかもしれないけど、あ苦しいなって思っても、ボカってやったら や, やっつけるかもしれないよ。でも武道だからねあ、武道ってまあ、いろんな武道あるんだけど、我々やってるのは、こうやって持って、ボカって刺されたら終わり。 や、じやられちゃいけないの、一瞬たりとも、それはやられちゃう。だから、いつも気がついて、彼女のいつもい、いつもやられないっていう、そういう状況。ずーっと自分が勝ってなきゃいけないのね。えー、っと、なんでその話した。まあ、いいや。<笑>しょうがないね、こうね、しょうがない。しょうがない。そういう話、だから、これ、こうやってやって、反撃のため、こうやってやられちゃってるんだけど。 これ反撃するためにこうやってやってるわけじゃないから初めから自分の初めからそういうこう来て来たねしたらこう来たらこっちからでもいいのこうやって一挙みたいねでもこう来てこの手が来たらこう来てこれ一挙でもいいよねそういうことを想像してるってことがすごく大事なの形通りやって 形通りこうやってあまあ正面打ちまあ潮投げはされて片手持 ち, ちゃうんだけどさまあいいやこうやってこうやって来てもさ、ね、こう来てきたらどうしようかとかこっちの手が来たらどうしようかって考えてんのでこっちの手来たらこっちの手来たらありがとねってもらってこうやればいいなとかこうやってやってきた時に腰この力抜いてピょンってこうやって来たら。 なんか違う後ろ入ってこうやってな投げやっちゃうとかさいつもそういう隙のないようにしておきたいわけでレベルによって違うんだけどなるべくそういうことで考えてるっていうのは必要なのだからいつもこう見えてるってこうね全体見えてるこっちは見えないからこれ見えてないよこれ自分の体がねだからこうやって全部見えてるてだからこういう風に入ってる、ね、入ってな、ね、のういうふうにやってほしいよねそういう話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 曲げてくるの曲げてくるのこっち曲げてくる人もいるしこのままこう曲げてくる人もいるんだけどで曲げてくるからじゃあこっちから前ネクソここに入ってるそうそうと塩投げるそういう話いろいうこと言ったんだけど<笑>そういう話で、ね、そうそうそ う, そ, うそれを利用してこう投げるってそういう話ねじゃあやりましょう塩投げ入ってる今こうきてこうねこうやったのこれ近いの近い 近 い, の、ね、近いこ れ, こ れ, これ来るかもしれないけど近いの近いから近くてやったのでこれがこうやって離れてくると「あさよなら」っていう途中でやったらお手返しになる同じ技なの四方投げと、ね、四方投げと同じ技こうきたんだけどこれがこれが今近いよね彼女とねでも離れてるのこうやって同じ技でしょこうきたの こ う, こう手の格好見てこうほら同じ格好だねこうほらほらほ位置が違うだけさっき位置取りゲームだ っ, ったんだけど位置が違うだけこ う, こうやってやったらなんだっけこうやってやってこっち入ったら塩コナゲなのこっちからよいしょってこうああさよならって言う途中にこうやってきたらいなんだっけ小手返しなのね こう来て位置が違うだけほら位置だ位置ださっきはこっから近いの近くてボンって近くて回ってきたの今度は位置が離れて こ, こうで上から下ねっこうこうこうやめてほしいのはねこういうのねこここ横じゃないのをまっすぐここねこうこうこうこうこうこ こ, こ, こ, こ, こに なんでこんにちはって自分の中心で中心でこんにちはってこんにちはってこんにちはってこういうふうにやってほしいよじゃあ小手返しやってみましょうじゃあ最後で呼吸法やりましょうあその前にねちょっとあの小手返しとかそうなんだけどみんなね自分がいい位置で位置取りだっつったんだけどいい位置で待ってん の, あの技やる前にでちょうどいい位置に来るようにほらちょうどいい位置なの で自分がこう変わってくるとちょうどいいちちょうどいいちでちょうどいい 置, 置だから上から下の子さ そ, そ,、ね、それをこうやってさ俺んとこに来いよってこうやってやってないのだから打たせてんだけど打たせた時にちょうどいい位置に来るようにほらさばいて自然とこらへその前に来てんだよねだから無駄がないしなんていうのかなこうやってやっっててるや腕力で この彼女をコントロールできないんだからで自分がコントロールできるよねだからちょうどいい自分のちょうどいい位置に来るように自分をコントロールしてちょうどいい位置にほらねそうそうそういうふうにそれが練習だからねあのそういう話でだだっけ急い合うなとかなんかいろいろ言ってんだけどあ位置取りだとか言ってんだけどちょうどいい位置に自分が動くっていうそういう話だからじゃあここやりましょう 呼 吸, だ 呼, 吸呼吸もこうこういうところをぶつけ て, ちょっとってよこのいった時に彼女強ほらやられちゃうんだよねだからい や, い や, やられた時にほら自分はなんていうのかなここで競わないでここでこっ競ってないの関係ないのここほらそれでなんていうのかなまあ昔だけどね 難しいからやりましょうか<笑><笑><笑>言ってもしょうがないから、まあ、じ, ゃじゃあやりましょう<笑><笑>